今日のテーマは世界で有名なファッションブランド、シャネルの話です。ぜひ、どんな風に英語を流暢に話したいかをイメージしながら内容を聞いてください。最初は英語で始めます。Cook Chanel's upbringing was defined by poverty and hardship, which few people are aware of. Her mother died when she was 12 years old and she was taken to an orphanage convent in central France.It was a difficult period for the little girl, but it was there that the nuns of the convent taught her how to sew. 日本語訳を読む前に伝えたいことがあります。Coucou Chanel. というふうに私は読みました。これは実はフランス語の読み方なんです。コクは英語ではココと読みますので、英語のままで読むときはココ・シャネルになります。それでは日本語訳を聞きましょう。ココ・シャネルの追い立ちはあまり知られていませんが、貧困と苦難の連続でした。 彼女が12歳の時に母親が亡くなりフランス中部の孤児院に連れて行かれたのです。彼女にとってはその経験は苦しいものでしたが、そこで修道女たちから裁縫を教えてもらい、運命の歯車は動き始めました。最後の運命の歯車は動き始めましたは 英語のオリジナルの中にはないので、ここは私が付け加えました。それでは次聞きましょう。Cuckoo married Etienne b a u s a m a rich ex-military commander in 1908.Cuckoo, who was just 23 years old at the time, moved in with her husband and spent the next three years at his chateau.Out of boredom, she began designing and making h a s h e r first venture into the world of fashion. ここは1908年に裕福な元司令官のエティエンヌ・バルサンと結婚しました。 当時23歳だったここは、音のもとに身を寄せ、その後3年間、彼のシャトーで過ごしました。退屈しのぎに、彼女は帽子のデザインと制作を始め、ファッション世界に初めて足を踏み入れたのです。ちなみに、ここのシャトーというのはフランス語で、お城ではなく、お金持ちのマンション、 Look at this. Chanel launched her first boutique in 1913 with the help of Arthur Capel, her second lover. It provided luxury casual clothing made of jersey and treacle. Originally, these materials were solely used for men's underwear. Thus, this was a revolution in women's fashion. Her boutique immediately became a hit due to its prime location on a popular street. Her sister and aunt were the original Chanel models, and their job was to dress up in Chanel's clothing and advertise them by walking about. Dressed in Chanel, from head to toe. 1913年、シャネルは二人目の恋人、アーサー・カペルの協力を得て、最初のブティックショップをオープンしました。チャージやトリコットを使った、ラクシャリーなカジュアルな着物を提供したのです。もともと これらの素材は男性用の下着にしか使われていなかったので女性のファッションに革命をもたらしました。彼女のブティックショップは人気のある通りの一等地にあったためすぐにヒットしました。姉やおばはシャネルの最初のモデルでありシャネルの服を着て頭からつま先までシャネルブランドに包み込まれ 街を歩くことで宣伝していました。この物語は、シャネルというブランドを作ったコックシャネルの物語ですが、本当に思いかけないんですよね。こんなに大きなブランドを作った女性は最初は孤児だったのです。そして一人目の夫と結婚するまでは、貧しい生活を暮らしていました。 本当に運命はどうなるのかわからないんですよね。ここからはこの中に出てきたキーワードを見ていきたいと思います。このエピソードのテキストは紹介文の中にありますので、テキストを見ながら学ぶことをお勧めします。Alright, the first one is poverty.Poverty poverty. これは名詞で貧困の意味です。 The next one is convent. Convent これは修道院の意味です。そして commander. commander. 司令官。指示を出す人の意味です。commander というと、もうほとんどの場合、軍隊と関係あるので、 軍隊の中の司令官とイメージしても良いのです。chateau.chateau これは実はフランス語なんですけれども、英語圏でも結構、まあ、フランス語だったり、他の言語だったり使うことが多いんですよ。chateau の本当の意味はお城なんですけれども、ここの場合はお金持ちのマンションです。boutique. ブティクま、日本語ではボティックショップとそのまま呼んでいますがデザイナーが作ったちょっと高いイメージがありますよねこの言葉も実はフランス語由来でした The next one is prime location prime location prime location は日本語では一等地でロケーションは場所じゃあ Prime は一等 実は芸術について知っているのであれば、おそらくバレエ用語として、プリーマ・バレリーナという言葉も知っているかなと思うんですけども、そちらのプリーマっていうのは、ここのプライと同じなんです。つまり、出席のバレリーナのことなんですよね。プライム、出席、特別、一番優れたの意味です。Alright, the last one is, from head to toe. これはフレーズとして覚えていただきたいんです。from head to toe は全身の意味です。シャネルはその時、ハット帽子をデザインしたり、服も全部デザインしたんですよね。つまり、dressed in Chanel from head to toe というのは、頭からつま先まで全部シャネルブランドを使う。その時に実際にあったのは帽子と服装だったんですね。 Alright, now let's move to the last section of this episode. Discussion topic. 今日のディスカッショントピックはちょっと簡単なんですけれども。What's your favorite brand?What do you like about it? あなたの大好きなブランドは何ですかなぜそれが好きなのですか ?Think about it in English and try to express it in English. 英語で考えてみましょう。